さて、ここまでで、まあ、共用のシステムを使う場合には、自分の ID とパスワードを入力し、正しければ入手を通過できて、つまり確かに自分だと確認されてシステムを使えるということころまでお話ししました。それでパスワードに関する ト, バルなんです、ね、トラブルとしては、おおむね次の2つがあります。A は、パスワードを破られてしまって、私じゃない他人が私として入手を通過してしまう。B はですね、 自分がパスワードを忘れてしまって、えー、自分なのに認証を通過できなくなる。どちらも困るんですけれども、まあ、A はまあそんなに頻繁には起きないんですけども、B はとてもよくありますね。パスワードを忘れた。よくあります。そこでつい B の対策として、簡単で覚えやすいパスワードを使いやすいです。でも、実際にはですね、えー、忘れた場合には管理者員会にお願いして、パスワードを再決定してもらえばいいです。 そのまでのは使えないので不便なんですけども、危険ということはないですね。しかし、えー、A の方は危険ですね。えー、他人が自分として、えーまあ、認証を通過してしまったらば、重要な情報を見られたり、書き換えられたりするかもしれません。あるいは、こうネットバンキングみたいにはお金そのものが盗まれたりとか、そういうこともあります。非常に危険です。えー、どういう危険があるかは、これ以上、まあ、説明してもなかなか身につけないので、課題ということになっています。 パスワードが破られ、他人に認証を通過された場合、どのような良くないことが起きるか思いつくものをできるだけ多く挙げてみてください。まあ、例えば、これ言うその ID とか言いすね。コンピューターシステム以外の、例えば銀行の暗証番号なども含めていいです。また、ウェブを検索して、そういうことが起きた実例を一つ以上探して、要約を記し、その先に自分がこんなことがあると挙げたうちのどれかということを検討してください。 この演習さんは課題として出してもらうという予定です。さて、えー、じゃあパスワードが破られると非常に困るので、えー、安全なパスワードを使わなきゃいけないというところまでは、えー、お話ししましたが、では、パスワードが破らないような安全なパスワードとはどうしたらいいでしょう、えー、これは重要なことなので、えーまあえー、いかに。 ルールをし ま, すね、まず、誕生日とか電話番号など、他の人に簡単に推測できるものは使わないでください。そしたらすぐ分かってしまいます。それから、パスワードを見える場所に書きておいたおいたりしない。そしたらそれを見た人がすぐ分かってしまいます。それから、文字の種類を増やしたり、桁数を増やす。これはすぐ後で説明しますね。それから、えー、例えば言っても、英単語など、辞書に載っているものをそのまま使わない。 一緒に乗っているものというのは簡単にそれを保しってもらうのり良くないですね。そして、複数の箇所で同一のパスワードを使い回さない。えー、複数の箇所で、まあ、安全なパスワードってややこしいですから、たくさん覚えるのが嫌なので、一つのパスワードをたくさん使う。それをするとです、ね、一箇所で破られたときに、他のところも全部破られてしまう。えー、あるサイトが破られると、えー、その人はほかにも有名なサイトをいろいろ使ってるだろう。 そこを同じ ID、パスワードを試されるとバレてしまうんね、えー。そういう事故も多く起きています。はい、さて、さっき文字の種類という話が出きましたけども、えー、それはどういうことか少し考えてみますね。今日のコンピューターは非常に高速なので、たくさんの場合を試すというのも意外と簡単なんです。例えば、パスワードがロッ6たらとして、それが数字だったとしたら、えー、100万通りしか数字はないでしょうね。6桁でたから。それを全部試すことは可能なのです。 100万ってずいぶん多いような気がするんですけども、コンピューターにとっては全然多くな数じゃないんですね。ですから、それは危険です。しかし、もしも数字に加えて、英字の大文字、小文字は記号を加えて、64種類の文字が使えるとします。そうすると、64種類の文字が6桁ということは、64の6乗ですから、だいたい687億通りぐらいありますね。 その687通りを試すというのはコンピューターでもさすがに一瞬ではできません。ですから、えー、これぐらい文字の種類を多くすると同じ6桁でも、えー、安全になります。もう6通りも多くすればもっと安全になりますね。こういうふうに、試してみる場合の数を増やすというのはとても重要なことです。ですから、英単語が危険だというのもですね、辞書に載っている項目数というのは数万とか十数万とかね。それを試すのは、さっき言ったように非常に簡単なんです。 では、辞書に載ってないものを頑張って作って、えー、それをあちこちで使うと、破、えー、られたときに困ると。そうするとですよな、ねえー、たくさんの英単語でもないものを覚えるなんて無理と思うよね。えー、そこで対応をお教えします。一つの方法として、パスワードを管理するソフトやツールがあります。でそこを見るためのパスワードだけは覚えて、あとはそのツールやソフトに任せる。 ただ、そのソフトやツールが壊れた時の備えというのもやっぱり必要ですけども、そういう方法はあります。そして、どっちかというと、こちらはおすすめなんですけども、パスワードの作り方を工夫する。例えば、えー、本学の共通アカウントの場所はですね、大文字、小文字、数字または記号がすべて含まれていて、12文字以上必要ですという条件を満たしているでしょう。そこで、それを満たすように考えます。だから、おすすめというのはですね、 英単語とか固有名詞とか日本語のローマ字などを2つくっつけるんです、ね。そして、あと、英、ま、字、あ、以外のものも必要なので、間に記号を挟む。あるいは一部を数字に置き換えるえ。日本語は語呂合わせが簡単なので、どんな言葉でも1つか2つは数字になると思います。それから、大文字も混ぜる。大文字はですね、英単語だと、えーまあ、一番最初の文字を大文字というのは普通なんですけれども、 頭だけじゃなくて、最後を大文字にするとか、片方の単語だけ全部を大文字にするとか、そういう様々な工夫をしてください。例ですけども、例えば、電通大恐怖という、まあ、覚えやすい言葉から、じゃあ、電通台、電、えー、通の2は、数字の2と同じですから、まあ、2にしました。それから、えー、恐怖は大文字にしました。で、間は記号なんかよりまあ、スペースじゃなくて、多数を入れますかね。こういうふうにすると、えー、長くて、 記号が挟まっていて、覚えられるけれども、簡単には推測さない言葉ができます、あ。ワンガン線ヒットコーだったら、ワン線のワンですから、ワン、イと。で、ワンガン線ヒットコーの最後だけを思い出した。真ん中はアトミット、まあ、こういうふうに、えーまあ、2つの言葉をうまく組み合わせて加工するというのはおすすめなので、やってみてください。演習4って言はですね、自分にとって覚えやすく、脆弱のないパスワードを考え、 共通アカウントのパスワードをそれに変更してくださいという課題になってますので、それはすぐにやっていただきたいと思います。